こんにちは。ここはロシア連邦の、えー、ウラジオストック市ウラジオストック駅から歩いて5分ぐらいのところにあるえなんとかとかいうホテルに泊まってるんですけどかやけに広いんですね広いのは関係ありませんがえウラジオストックにはあの。 朝鮮レストランがありますが、北朝鮮、ノースコリアの朝鮮レストランがあるというわけでして、今からちょっとそれを食べに行こうかということになっているわけです。まあ、これについては歩きながらご説明しますので、よろしくお願いいたします。でもな、外国人がこんな歩きながらなんか撮ってるぞとか言われたら、ちょっとなんかね、あの、目いを引くんじゃないかなというような気もしますんで、なるべくロシアの皆さんにご迷惑にならないように撮っていきたいところです。ちなみにここまでね、あの44時間も船にずっと乗っておりましたんで、体がちょっとね、揺れるような感じ、お通いというやつですね。まあ、仕方ありません。頑張りましょう。よいしょ。 オオーートトロロッッククななんだでですね。大丈夫でしたあの。今向かっておりますのが北朝鮮の料理屋でしてその名前をです、ね、ピョンヤンという名前だそうですさっきねその話をちょっとずっと同行の A さんと船の中でピョンヤンピョンヤンという話をしてましたら周りの韓国人の方がね、みんなこっちの方を覗かれていたのがすごい印象的でしたやっぱあの向こうの方にとっては耳につく名前なのか、まあ、それともあれかな聞き慣れた 韓国語と言いまますか、まあ、朝鮮語のその言語だからということなんでしょうかね、えちょっと分かりませんけれども、まあ、ともかくそのね、レストランというのは国営レストランです。北朝鮮が国営でもって運営しているそのようなレストランですが、なんでそんなレストランがあるのかと、ですね、外貨獲得 の, その一環で北朝鮮が世界各国に出していたそういうレストランなんだそうです。 さっき船内でも言いましたけどねあのウラジオストックはもともと中国、清だったというようなところでもありまして清からですね割譲されたっていう言い方で多分いいんだと思いますが条約でもってあの昔のロシア帝国がもらったようなところです。 だからやっぱり中国の文化みたいなものがあるのかなと思ったんですがやっぱヨーロッパの、ね、ものをいろいろと建設されてましたんでそれほどそういったものは感じませんねただ現在でも北朝鮮および中国と大変近くて北朝鮮まで1 0 0中国まで5 0キロとかそんな感じのところですからねやっぱりそういうふうな料理が入ってきて浸透しやすいということももしかしたらあるんじゃないでしょうかヨーロッパ風の建物でありながら韓国語なども街中にとても案内が目立ちますそのレストランピョンヤンは、ね、結構ウラジオストックの駅からは遠くて歩いて早歩きで30分 とか、なんかそんぐらいだというふうに聞きましたね。まあ、お散歩があったら、ちょうどいいわけでしてで、バスなども通っているところですから、帰りはそれに乗って帰りゃいいのかなという感じです。結構、この壁なんか見ると、ね、治安、よくは、よくはないみたいですね。まあ、これが、あの、悪いというほどなのかどうかは分かりませんが、見ていて、別に特に何も困ることはないし、皆さん親切な方ばかりです。すごいね、この大規模なこういう建物を見るとね、なんか、あの、勝手に社会主義的あれを持ってしまうんですが、あの、現在ロシアはちゃんとした、あの、資本主義のロシア連邦になってますんでね。 なんかすごいなこの高島平団地みたいな感じがしますよね昭和40年代間違いなくソ連時代からあった建物でしょうか4車線の市内道路こんな感じですけどね、えー、もうほとんどすれ違うのはさっきから言ってるように日本車ばっかりですスピードは結構出ているのとあと左側私は歩いているわけですがあの自動車はね全部あのー、ヨーロッパとか普通の世界のスタンダードは右側通行らしくこのように走っております 個人的にはちょっとなんかね、違うような感じだし自動車が日本よりも遠慮なくバーンと走ってるような気がしますのでちょっと怖い気がします。 バス停もね、すぐ脇にあそこにバス停あるんですけどちょっとよく分からなかったんでバス停はとりあえずバスは使わないで歩きで来ましたやっぱ海外旅行ってこういうもんなんですねよく分かんないから公共交通機関の利用がしがたいまタクシーで使うと言ってもあったかもしれないけど言葉が難しいしね、まあ、ともかく着きましたここが大勢韓国の人たちもみんなして写真を撮っております韓国人観光客が多いというのは本当みたいですねえここにね、こんな立派なホテルもあってイタリアンレストランみたいなの向こうにあるんですがえここにありますのが、えー、これが何だっけあの インターネットにね、いっぱい写真も出回ってるんで大丈夫だと思うんですけどえこれがピョンヤンというレストランですここはこのね、北朝鮮風の立派な門ですそれからあとはあれかこれがそのピョンヤンという看板ちょっと見てもよくわからないですけどハングルが書いてあってね、これ多分ロシア語でピョンヤンって書いてあるんでしょうこれはちょっとよくわからないです多分コリアンレストランカフェとかそんな感じでしょうねえ中ではチマチョコリを着た北朝鮮の美人のお姉さんたちがいっぱいいるということでございます 撮影はねなんかできるのかできないのかよくわからないんで聞いてそれで OK だったらということにしたいと思いますクレジットカードも使えるのですがどうも現金の支払いの方が好ましいらしいという話を聞いておりますあー北朝鮮の国営レストランだから働いてる人は公務員なのかなそうはそういうもんではないですよねあのキオスクで働いてる人は別に国鉄職員ではなかったんだからそれと同じことですよろしくお願いします最初に店員さんにビデオカメラを見せて Can I フィルム here? えバットダメみたいなことをこう言われましたので、じゃあダメなんだ。カメラは OK? カメラは大丈夫らしい。うんうんとうなずいてくれましたので、ならば OK なんだろうと思いまして、静止画なら OK なのか、え大きな一眼レフカメラを取り出しまして、オケーと聞いたらば、やっぱりノーと言われました。あじゃあもうカメラの撮影はダメなのかなそういうわけで諦めておりましてえ、仕方がない。じゃあ撮影ができないのならということで、一生懸命メモを取っておりました。えそのメモを取っている時の様子がこの写真です。なんでメモを取っている時の写様子のその写真が撮影禁止の場所で用意できているのか というと、う、えー、その後でスマートフォンを取り出してみて周りの人たちもよく見たらスマートフォンでは普通に撮影をしていて何も咎められていなかったので「SSOK」と聞いたらあ「スマートフォンは大丈夫そんな感じのことまた首を縦に振ってくれました」「なるほど、えー」というわけでしてスマートフォンでいろいろ料理の写真やその、えー、レストランの様子を撮影させていただくことになったわけです。 ただしその店員さんのことについてはこのレストランはかなり秘密が多いのだそうでこれは私が聞いた話でありますけれどもその祖国のことつまり北朝鮮はどんな国なんですかいいところですかとかそれからその店員さんと一緒に写ったりとか店員さんと記念写真を撮ったりとかそういうことは基本的に歓迎されていないようでございました。 私もそういうわけで一生懸命全てをじゃあこのレストランの、えー、合法的に許される範囲で全部メモして帰ってやろうと思いまして、えー、大きなレポート用紙を取り出しそこに殴り書きで赤ペンでメモを取り続けていたのですが、えー、結局やんわりと写真を撮らせていただくことになりましたので、えー、そんなに意気込む必要もなかったんだなと改めて思い直しているところです 注文させていただきましてその時にはキャッシュカードキャッシュなのかそれともカードなのかキャッシュをカードそんなことを聞かれましてキャッシュそういうふうに答えたらばニコニコされていましたどうもクレジットカードでの支払いできるはできるようですがあまり好ましくはなかったようです えー、それから、あとは、えー、ロシアのテレビ、えー、テレビがやっておりましたが、そういったものは全部ロシアのテレビ番組が流れておりまして、えー、基本的にロシア人向けに営業をなされているというのは、そんな感じがしたものです。また、私たちの座席は普通のレストラン風の開放型の座席でしたが、他にもコンパートメントのような、まあ、キャビンという言い方をしてたかな、えー、区分室のようなものもありまして、えー、ちょっとしたその個室のようなところで食事をされている方も大勢いらっしゃいました。また、時期のせいかもしれませんが、チマチョコレを着られているのかなと思いましたが、えー、半袖のドレス、 ャイナドレスみみたたいいななな一体型の服服を着ててらっっししゃってみんな同じような制服でしたまた店員さんは美人が多いという話を聞いておりましたが確かにこれは実際にそうでキリッとした若い女の肌の綺麗な方が大勢大勢っていうか、まあ、3名くらいだったかな勤めていらっしゃいましてまたもう一人はどうもロシア人の方だったようです いただいた料理はいろいろありますけれどもお通しまず多分全員に出されるお通しのようなものだと思いますが人参のナムルと大根のナムルそれからあとは大豆の甘煮そんなものが出てきましたそれから私が頼んだものわかめサラダこれは人参と玉ねぎなどいろいろ入っておりまして内容はしっかりとしておりましたこのわかめサラダの値段はちょっと手元のメモはしておりませんが500円はしなかったはず400円ぐらいの値段かと思います全部朝鮮風の味付け少々やはり辛みがあってこれは韓国 南朝鮮大韓民国と北朝鮮朝鮮民主主義人民共和国2つに分かれてはおりますけれどももともとの朝鮮の文化は確かに1つのものであった近いものであったんだろうなということをうかがわせるそんな辛みの効いた味でしたしかしわしは辛いものが苦手なのですがこの北朝鮮レストランそこまで辛みをどんどん前面に押し出すということはなく辛みを強くしていなかったので私も美味しくいただくことができましたなお全般的に料理は値段に対して大幅に多いというものでかなりお得感があったこともここで 付け加えさせていただきたいと思いますちなみにこのまた店員さんについてですが、えー、もちろん話しかけるというだけではなく、えー、地元の人と交流を持つということも基本的にはどうも許されていないという噂があって実際どうなのか分かりませんが、えー、帰りのバスについてそれからタクシーについてなど伺いましたが、えー、このあ失礼この辺りのウラジオストックの、えー、地理の様子についてもほとんど詳しくはないようでした 注文した料理注文していない料理いろいろありますけれども値段を一部紹介しますビビンバ430ループルこれは750円イノシシ肉の入った冷麺840円この冷麺はハサミで持って切ってそれで長い長い一つ固まっているその麺を切り崩しながら食べるとそういう北朝鮮もしくはまあ韓国同様なのかもしれませんが朝鮮 の, その伝統的な食べ方のようです それからキムチチャーハンが682円これは全部カバセレートで計算しておりますが、えー、他に牛肉の牛の焼き肉これが1312円で1つがかなり量がありました、えー、ジュースこれは1杯で88円アサヒビールは大ジョッキで577円大体こんな感じでした なお今皆さんにご覧に入れております私が変な顔をしながらこのビビンバを食べているこの写真ですが私は辛いものが苦手なんですがビビンバに挑戦しましてそしてその苦手な辛いものと格闘しながら一生懸命しかし味わいながら美味しく美味しくビビンバを食べているところです。 ものすごい辛いのが苦手だということがこの写真からもお伝えできるかと思っておりますけれどもえしかしこのような様子でこんな苦労しながらでもビビンバをそれでも口に運んでいることからしていかにこれが美味しいものであったかこれ皆さんにお分かりいただけたんじゃないかと思います。 いや良かった美味しかった、美味しかったですよ、あのね、この旅で東京からずっといろんなもの食べてきましたけど、東京からここまで食べたものの中で一番ここが美味しかったです、何ですかバスを待ってる人が、バスを待ってる人がいますね、あの中でね、北朝鮮の方にバス、駅に行くまのありますかって聞いたら、この時間はないですみたいなこと言ってたんですけど、でもバス停に今見たら人が並んでますからね、ちょっと歩いて30分ぐらい、あの行きはどこの停留所で降りりゃいいのかよく分かんなかったからやめといたんですけど、こういう薄暗くなりかけたぐらいのところでね、夜遅い時間に歩くというのは、ちょっとなんかやっぱりあの私、 しかし、外国人観光客には心もとないところがありますから、まあ、できたらそういったものに乗って安心して行きたいところですよね。右側通行慣れないものです。今の時刻はというと午後9時です。午後9時でも明るいわ。あすごいなぁと思うかもしれないですけど、まずですね。ちょっとあの時間のあの時差のね。設定の兼ね合いがありまして、お待ってくれた。ちょっとあれだったな。帰りはバスで帰ることになりました。なかなかよく揺れるバスですが。えー！ 結構なハイデッカーで乗っていても楽しいものです。すごいなお、サンルーフ付きのバスだよ。これはソ連時代からのバスなのかどうかわかりませんけれど、ともにかくよく揺れるバスですね。 接客態度が悪くてこれぞ公共交通機関あるべき姿を見た気がします、そしてね、私が今まで乗った街中の路線バスの中で過去最高に速かったですが驚きました、あの普通の乗用車を軽々と追い越してですね、ビュンビュンと走ってきましていやあのバスだったらいくら乗っていても飽きないなというくらい最高の乗り合い自動車、そんな体験をしましたえさて、ピョンヤンのところからですね、もう矢のようにあの歩いて40分、30分は間違いなくかかるようなところからだったんですがえバスに乗ったら5分とかからずにもうすでにウラジオストックの駅に戻ってきております。 でね、あの乗車賃なんですけど、あの2人分って言ったらね、ねそしたらあのトゥーとか聞かれまして、はいはいはいはいみたいな方に言ったらはえ、そしたらねあの100、100ルーブルのお札、200円札ですよね、えそれを渡したら、このようにじゃらりとお釣りをくれました。ということは、あの2人分払って、それでこのようにじゃらじゃらとお釣りをくれたということは、ですねそして200円払ったということは、1人100円は間違いなくかかってないということです、多分、なんか見た感じ10、十何ルーブル返ってきたのかな、ちょよく数えてないんでわかんないんですけど。 いや10とかじゃないな何十ルーブルも帰ってきてるから多分1人30円とか40円とかせいぜいそれぐらいで乗れてるんじゃないのすごいですよね。